平成30年2月28日、およそ3年半ぶりに阿蘇中岳の加口見学が再開され、記念のセレモニーが開かれました。一般観光客の加口見学再開を前に開かれたセレモニーには、環境省や熊本県、また阿蘇地域の観光関係者などが参加し、主催者挨拶の中で佐藤義之阿蘇市長は、 次ののようによう加工見学再開の喜びを語りりました。ありがたあがいです。本当に皆さん方と一緒に心から感謝を申し上げながら今日の喜びをみんなと一緒に共有をしながらさらに阿蘇の観光熊本の観光九州の観光ひいては日本の観光の代表となるべく。 さららにに精進をななが関関係機関一緒になってまた頑張ってまいりたいと、思います阿蘇中岳は、平成26年8月の噴火で、噴火警戒レベルが2に上がり、火口周辺への立ち入りが規制され、また、平成28年10月の爆発的噴火では、火山ガス警報装置や転落防止策などが損傷し、噴火警戒レベルも3に引き上げられていたために、 これまで火口に近づくことはできませんでした。しかし、噴火警戒レベルが1に引き下げられた昨年2月から復旧工事が始まり、また、視察や避難訓練などを重ね、2月26日の阿蘇火山防災会議協議会で中岳の火口見学を再開することが決まりました。この日のセレモニーには熊門や赤牛くんも応援に駆けつけ、 午前10時30分に、関係者がテープカットをして、加工見学が再開されました。残念ながら、農務のため、加工見学は立ち入りが制限されましたが、山上には多くの観光客も訪れていて、加工見学再開を祝い、記念品などが配られました。 加工というのは私は九州でナンバーワンのパワースポットであの思ってますやっぱり真ん中にもありますしやっぱマグマもありますし、えー、そういった部分を見ていっていただいてそして阿蘇、まあのいろいろな食を楽しんでいったり温泉を楽しんでいったりすることによって元気になって、えー、皆さん変えていただきましてまた、えー、疲れたらこの阿蘇の地にまたあ疲れたから阿蘇に行きたいなという形で元気循環型の観光地に、えー、みんなでや っ, てやっていきたいと思ってますので、えー、そういった部分ではやっぱり やっぱり観光地の観光のお客様にはたくさん来ていただきたいなと思ってます。